平成29年2月8日、阿蘇火山防災会議協議会は、観光客の安全が確保できないとして、当面の間、阿蘇中岳第一火口周辺の立ち入り規制を続けることを決めました。前日7日に噴火警戒レベルが1に引き下げられた阿蘇中岳第一火口で、8日午前、会員およそ30人による、 火口周辺の調査が行われました。調査の結果、火口周辺の安全策が破損していることや、火山ガスを検知するために設置している6機のガス検知機について、少なくとも2機が完全に使えない状態となっていることが分かりました。そのため、麻生火山防災会議協議会は、今の状態では観光客の安全を確保できないとして、 当面の間河口から1キロの範囲で自主的に立ち入り規制を続けることを決め今後火山灰や噴石による道路などの被害状況をさらに確認し復旧の方法などの検討を急ぎたいとしていますその後今後の復興に向け河口周辺の現状を実際に見てもらおうと地元観光業者による視察も行われ河口周辺が 火山灰や噴石が積もった状況に驚いた様子でした。